平成29年10月27日、県立阿蘇中央高等学校の演習林で、わち焼きが行われました。100年以上の歴史を持つ阿蘇中央高校の小柏演習林では、前身の阿蘇西方高校、阿蘇農業高校時代から、わち焼きや野焼きなどが受け継がれていて、現在はグリーン環境科の3年生が、 実習としてこの時期に知焼ききを行っていますわち焼きとは、春の野焼きの際、火が森林などに燃え移らないように草原と森林の境を幅およそ5メートルにわたって防火帯を作ることです。まず、9月末に刈払い機などで草を刈った場所を、釜などを使って草を寄せていきます。火を入れた後は、 自分たちで作った引消脂肪や、重さ20キロにもなる水の入ったジェットシューターを背負い、燃えた箇所を消火していきます。わち焼きを行う距離はおよそ2キロに及び、傾斜が急な場所も多く、生徒たちは慎重に、また丁寧に燃やしていきました。来年の春には、地元の牧屋組合と協力して、野焼きも行われるということで、 麻生の草原再生に高校生の若い力が貢献しています。